平成28年10月8日、阿蘇中岳第一火口で爆発的噴火が発生。阿蘇市一宮町に多量の火山灰が降り、農作物に被害が出ています。鈍い音で 音, 音でね、うん、音ともう長い噴ドドドドドいてとにかくパッともう外を見たらね。うん もうあのあこれも火山爆発だって言ってすぐ分かりましたす火柱ともう黒煙真っ黒い黒煙がねだから来た方向に来たんですよままでででうちの家の方にだからねこれはやばいな思ってねそしたらあの バ, ラバラバラバラバラって今度はねあれが落ちてきたんですよ小石みたいなやつがだからこれはやばいな思ってね とにかく、一から、この一からね、遠くに離れようと思ってね、福岡管区気象台の地域火山監視警戒センターによりますと、中岳第一火口は、平成28年10月8日、午前1時46分に爆発的噴火をし、噴煙を1万1000メートルの高さまで吹き上げたと発表。 これまでの噴火警戒レベル2の河口周辺規制から、噴火警戒レベル3の入山規制に引き上げました。噴火警戒レベルが3に引き上げられたのは、昨年11月24日に解除されて以来です。このため、阿蘇市では全職員を緊急に招集して部課長会議を開き、午前3時に避難所を開設するとともに、夜明けを待って情報収集に当たりました。 その結果、市民6人が避難、国立阿蘇青少年交流の家の窓ガラス1枚が割れ、周辺の道路には直径3センチ前後の噴石が大量に落ちていたほか、特産のキャベツなどにも微量の火山灰が付着していました。阿阿蘇蘇山山周辺の市町村でで組織している火山防災会会議議協議会では、 午前8時半から臨時の協議会を開催。噴火警戒レベルが3の入山規制となったために、今後の対策について話し合いました。あの安全面をだけはしっかり確保しながらによってやっていくということが一番かなと思っています。果たして火山が生き物ですから、こんなようなまたあのそういう噴火が起きるのかどうか これもちょっと不明でありますけれども、気象台のいろんな情報、データを今ながら、その対応していきたいと思います噴火から一夜明けた阿蘇市一宮町の市民たちは、庭先や駐車場に降り積もった火山灰を水で洗い流すなどしていました。また、国国交通省九州地方整備局では、国道57号に3台の清掃車を出して、 道路に積もった火山灰を除去していました福岡管区気象台では今後も噴火に伴う火山灰や小さな噴石、火山ガスに注意するよう呼びかけています大規模な噴火には至らないということを気象台の方から話をいただいております1年前の小規模噴火をがありましたけれども その時レベル3に今現在でも3に上がっておりますしそうしますと対策本部あるいはあの規制点というものが草千里のところになると思っておりますですからまずそういう意味では安心だと思いますけれどもでもあの噴火をした時 噴石が落ちてきたとかいろんなことがありましたのでまずその辺は十二分に気をつけておいていただいた方がよろしいんじゃないかと思っておりますあのまずそんなことで大規模な噴火には降らなくてあの私たちの住んでいるところまで襲ってくるということはまずないと思いますのでまずその辺は反動しといていただければいいかなと思ってますけれど